いやうまっ、あ 何 ピースが飲めません。 うん。 今異動はない、うん、まあこれれだねって言われたんですけど結局痛み止めのルクソリンとルクソリンは胃腸障害を起こすんで胃薬にも一緒に回って毛髪テープ もらって待ってよね。痛いやっぱり痛いでもさ病院によって違うっていうかさもう以前よくこ 6本折ったんですよで病院行ったらそんなの何もしょうがないって言われてじゃあせめて「骨折ください」って言って食い下がって骨折。を マグロ<笑>僕はデスナーになってから4年経ってるんですよ その時のすじの腕がよかったのかなーって思いますね山もお好きなんだな 今日はもう外出しませんしね。 すみませんよ。晩ご飯に残しておきます。晩ご飯に、ね。けいさんも。お刺身好きだから。まあまあ、順序ましょう。久保さんは。 小雪よさ、あったかいんだけど、これで街なか歩けないでしょ。 んで、があの手術もあったでしょこれもこれ<笑>これでこういう人が海外に残ってるしうんたまあでもね気楽になりますよ you、mm -hmm. 幸せかなそう思ううん庭園まで多分働き合わせそう思うよ昔さ船に乗ってたって言ってたじゃんどっちか自分のこと ハードポーズって言うと、どれからいっぱい、誰にも回すわけじゃないでしょ。まあ今はね ハード暴 ー, ーって言うンローグブーっていうんですよ。奇跡を流せって言うんですけどね。んで、まあ、僕の乗ではエンジンが2個ありましたんで。 どんなどんなアイテムんですけど<笑><笑> うん。<音声><音声><音声> は数週間ないし、休みだし、なんでもいいんじゃないのって感じだったんですけどね、人、それぞれです。十人、ううん、に、そうよっていうのはな、うん、今日はおかず、まあ、いっぱい登りましたけど どうもありがとうございました。私の 冬は